今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います佐藤さん、意気込みお願いしますはい、みなさんこんにちははい、三、えー、年ぶりの開催ということで今日の日を楽しみにしておりました、えー、メンバーの方で、えー、この暑さで、えー、タイミンも心配ですが、えー、全力で演武させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いま す, いますありがとうございましたそれでは準備お願いします 構え。 皆さんに感心を込めて、はい、しありがとうございました。